はいえー、今回は劣化した18650電池を低コストでしかも手軽に発見できる方法を解説していきたいと思います、はいえー、劣化した18650電池はです、ね、いち早く、まあ、見つけることができれば安全にリチウムイオン電池を、まあ、使用できるというふうに言っても過言ではないと思います、えーまあ、それは誰でも分かっていることだと思うんですがそれを その劣化電池をどうやっていち早く見つけるかどうやって発見するのかというのが問題です今回はですね 0.5 円という低コストでしかもそう専門店にしか置いてないようなこう道具を使ったりするようなそういう入手が難しいものではなく誰でも簡単に手に入れられるけられるもので、まあ、劣化電池を発見するということができる方法を紹介していきます 動画に18650電池を復活させてみたという動画があってですねそこのコメントにこういったアイデアがありましたとても素晴らしいと思ってですね私も実際に還熱紙や還熱シールなどでテストを行いましたコメントしてくれたカリなナカリモナ PW さんには感謝ですただですね還熱シールや還熱紙はですね結論から言うと失敗しました 70度から80度くらいには反応をするんですが以前の動画で解説した発火のメカニズムから言うとですねただですねこのアイデアのコンセプトとても面白いなと思ってですねもう少し低い温度65度程度で反応するものを探し求めました。 もちろんですね低コストでなおかつどんな人ででもも取り組みやすいものですいのそしてたどり着いたのが今回の方法というわけです以前の動画でもですねお知らせしましたが電池温度というのはですね劣化をやそういう危険を知る上 で,、ね、でとても重要なァクターです温度に反応して、まあ、充電電流をカットするそういった回路などの紹介もしました 興味があるではですね今回は低コストで劣化電池を発見できる実験の様子と、まあ、運用の仕方で気をつけているポイントちょっとした解説などを紹介したいと思います必ずし承知しておきたいんですけども今回のアイデアはですねこれをやったから確実に劣化電池による事故を 100% 防 げ, られ防げるというものではありません までも一つの劣化電池を発見する手法としてご覧ください。はい、ではちょっと前の置きが長くなったんですけども、実際にその方法を実践していきたいと思います。はい、マスキングテープを1センチくらいでカットして。 はいでは、えー、メカニズムについて簡単に解説したいと思いますまずこれですね、はい、見えますかこれはパイロット社のフリクションライトというこすって消えるっていうペンですね一時期 CM なんかもよくやってました18650などのですねリチウムイオン電池はまあ果電や、まあ、経年劣化 あとは製造時の異物混入ホンダミっていうやつですねそういったものによる微小な内部短絡というのがあると電池の温度が徐々に上昇し始めます電池の温度が7 0 °あたりになるとですね徐々に正極材と不極材の間のセパレーターという絶縁している大事な部品ですねそれが縮み始めて内部短絡が加速していきます それれで危険なな状態になると言われていますここら辺の電池の熱防止メカニズムに関しては別動画でま説明していますので興味がある人は概要欄から見てみてくださいで、まあ、電池の危ない予兆である温度7 0 °の前に反応して温度が上昇しましたよという履歴をですねこの使用者電池の使用者に認識させることができればいいわけですそこで セクションライトというのは65度の温度で色が消えます。塗った色ですね、そのメカニズムなんかはホームページこのパイロットのホームページに詳しく書いてありますけども65度以上になると消えるわけですで。消えてしまうとその後20度、普通の温度です、ね、に下がったとしてもこれは消えたままです。ということは 温度が65度以上になったよということをユーザーに視覚的に知らせてくれるわけですね。これで劣化電池を発見しようという考えです。はい、では実際にその温度で反応するか試してみたいと思います。はい、では実際にリチウムイオン電池を温めるとちょっと危険なので、今回使うのはこちらです。 3D プリンター、はい、このベッド温度は、まあ、自在に変えられますのでそれで反応を見てみましょう一回剥がしますよはい今50度程度に固められてます見えますか大丈夫かなではベッドの温度今ですねこちら見てもらうと 45度です ね, 45度ね。ちょっとこれを温度上げていきたいと思います。65度が一応目安なので。 少しずつ少しずつ薄くなってきてますねちょっとカメラだと見づらいですけど肉眼だと徐々にこの端っこの方から消えていってる感じがします今55度です消えていってますねどんどん薄くなっていっていますピンク色が 今57度ですはいどんどん続けます続ていくのを見ましょう今十9度60度いかないぐらい今5九度ですねもうどんどん薄くなってきている今60度になりました60度でこの薄さですほぼ ピンクが認識できなくなってきているんですねはい、もうほとんど見えません今62度ですどうでしょうかピンクが当然確認できません温、ね、度が今63度になりましたパイロットのホームページにあるように 65度い、まあ、かないぐらいでも消えてしまうということですねじゃします見えますかこういう感じでもほとんど見えないですねピンク色が塗られていたとは思えないですちょっとこれに貼ってみましょう ピンク色はもう全然見えません。実験は成功と言えると思います。63度あたりでこのように見えませんね。もともとはこれぐらいピンク色だったんですね。63度でこのように反応しました。えー、コスパについてですが、1本あたりのコストはこんな感じです。 マスキングテープを 1cm フリクションライトが200本分使えると仮定した場合で計算してみましたマスキングテープなどは気持ちの人もいると思います1本あたりのコストはこの計算できると 0.48 円ということになります、まあ、運用の仕方での注意点ですがこのフリクションライトはですね乾くまで少し。 でまあ、時間が経ってこうい う, うに触れるんですけども、まあ、時間が経ってからマーキングした部分は触るようにしてくださいで、まあ、このフリクションシリーズにはですねサインペンタイプもあるようなのでそちらだとまあ書きやすいかなというふうに思っていますリチウムイオン電池ユーザーであれば、まあ、急激に放電すると電池温度が上がってこのフリクションライトが反応するんじゃないかというふうに思ってもいいかと思います 私が知る限りではですね1865ワン電池に限っては放電ート 2C 程度で放電する機器が、まあ、マックスで 2C ですね。がほとんどだと思いますちなみに i s ス a では e サイクルで使っているバッテリーではですねマックス 1.25C 程度で BMS がシャットダウンするようになっています放電時の温度を実験している室橋技術科学大学 のの資料へリンクをっておりますこれはネットで公開されていた資料です。で、まあ、ここにですね、いろいろなまあ放電時の温度のデータがあるんですが、まあ、西放電で、まあ、DOD80% まで放電した時の電池温度が約60度という、これはあくまでも1865の新品のデータになりますので、 熱化してくればです、ね、内部抵抗があるのでもう少し温度は上がるかと思いますまた、まあ、2C という放電レートでの放電は熱湯が早まりますのでほとんどの機器ではまあ使用しない放電の仕方ですね、まあ、こういったことを総合的に考えると6 5 ° 65度というのは通常ではあまり届かないの普通に使っていたら電池はそういうことにはならないと思います そしてこの温度になるバッテリーというのはです、ね、異常状態の一歩手前と言えると私は考えていますまたですね18650電池のデータシートを確認するとほとんどの1850電池の使用環境温度の上限がですね60度程度になっています、まあ、メーカーとしても60度程度が使用する、まあ、環境温度の上限だというふうにしているということですね60 5度という温度は気づいておくべき異常温度のラインというふうに思っていいと思いますはいではまとめにいきますリチウムイオン電池の劣化電池を見つけるためにはパイロット車 の, のフリクションライトとマスキングテープで発見することができますフリクションライトは65度で反応するので劣化電池の発見には使えます コストもですね、これら汎用品を使用するので 0.5 円程度と、まあ、超格安です、えー、18650レンジでですね、65度というのは、まあ、通常使用では、まあ、ほぼ足らない温度ですただ異常を知る上での、まあ、1つの温度のラインとしてはいいのではないかというふうに個人的に結論を付けてみました、まあ、繰り返しになりますが、まあ、今回のアイデアはですね結果電池を発見できる1つの方法です これをやったから劣化電池による事故こういったのは 100% 防げるというものではありません費用も1つの電池につきですね 0.5 円程度なので安全対策として保険としてやらないではないかなというふうに思いますそれと、まあもし発熱しているものを確認したら内部ぶ消毒の兆候が見られるので新品に変えることをお勧めします 電池の発見のためにこのフリクションライトを使用しましたがこの原理応用すればですね半導体の劣化部品を見つけたりとか充電端子などの中古電を行う接触部分ですねそういった部分の異常用発電所そういったものの発見にもこれは使えそうだなというふうに思っていますもし面白い使い方今以外の使い方を思いついた方がいたらぜひネッとして次のアイデアを一緒に考えていきましょう 動画が面白かった役に立ったと思ったらグッドボタンをお願いします。評価が高い動画っていうのはですね続編を作ろうというやる気につながります。このチャンネルではまあイやソーラー あ, あとはバッテリーのことなどについて配信しています。面白いなと思ったらチャンネル登録をお願いします。それとこんな困りごとがあるんだけどなーみたいなコメントもお待ちしています、まあ。困りごとを簡単に 解決できる方法なんかも一緒に考えて、共有して、いいものを作っていくようなことができたら、私としても嬉しいと思っています。よろしくお願いします。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。また。